おはようございます。おはようございます。谷田ゆりかです。えっ、ー、と、本日は、はい、インゴルフのトーナメントに出てくれてます。谷田ゆりか選手の練習場密着動画になります、はい。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、場所は神奈川県横浜市にあります。ニューザンゴルフ練習場になります。ありがとうございます。ありがとうございます。はいで、えっ、ー、と早速なんですけど、ままあ、谷田選手といえばまあ、今やってるフューチャーズトーナメント。はい なんと2連覇。<笑>はい。おめでとうございます。ありがとうございます。年間でポイントが上位3名に入ると。うん、まあ、アメリカで決勝戦をやるみたい な, な。こ、はい、れは狙ってる感じですか、はいはい。そうですね。アメリカのミッションヒルズであのプレイできる機会をいただけるので。それに向かって頑張りたいと思います。 取れます。まあ、十二月が最終戦。なんで、はい、狙っていただいて。はい。はい。で、えっ、ー、と、先月、あの、別でゴルフサバイバルも。はい。優勝。はい。はいですか。<笑>することができました。<笑>はい。懐かしすぎじゃないですか。いや、全然そんなことないです。<笑>嬉しいです。絶賛大活躍中の、はい。まあ、谷田選手も、もまあ、どんな練習してんのかなとか。うん、まあ、あとは、その谷田選手についても、ちょっと、まあ、まだちょっと知らない。 と, ところもあるんで、まあ、そういうの聞きながら。はい。あの、今日はちょっと練習上手密着をしていきたいと思います。はい。はい。じゃ、よろしくお願いします。よろしくお願いします。やっぱり最初はウェッジからですか。かそうですね。やっぱ小さい動きからやりたいなっていうのはあります。サンドウェッジ。はい、五十八度です。五十八度。はい。 練習始めにちょっと聞きたいことを聞いちゃうかな。はい。いいですか。あもちろんです。あ, すあのインスタを見たんですけど。はい、学生時代にアメリカにいたんですか、ね。はいそうです。あの高校2年の終わりから昨年の大学卒業までの5年半ほどいました。あなるほど。えゴルフは何歳くらいからやられてる。ゴルフを始めたのはあの13歳からです。あのあじゃあアメリカでも。 がっつりゴルフをそうですね、あの一応、ゴルフ部に所属ししていました。うんうんまあ、今、日本に戻って、日本とアメリカで将来、どっちでプレーしたいとかって、あるんですかあのアメリカでプレーしたいっていうのはずっとあるので、でも、でねはい、まずは日本でプロテストに合格してから、うんうんうんうん、と考えてますなるほど、ねはい。日本の方が多分住みやすかったり、うんうんうん、はなんかこう、あっ、ホームじゃないですか、一緒 こう入っててアメリカに行くっていいううううのは、はい、どういうあれなんですかそうですすかそねあの先ほどお話しした通りゴルフ始めたのが13歳からと遅くて、まあ、あの日本は高校卒業してからすぐプロ転向するっていうのが主流になってると思うんですけど、まあ、まず高校卒業する前までにその実力がなかったことあとは両親がやっぱり大学に行って。 ゴルフ以外のこともいろんなことを学んでほしいというのがあって、まあ、大学には行くっていう選択ではあったんですけど、まあ、その中でもどうせ大学に行くならこう語学も学べてそのゴルフの練習環境もいいアメリカに行きたいなという気持ちがありました。あ<笑> あの得意なクラブがウェッジっていう情報を、はい、<笑>そうですあの持ってるんですが、<笑>はい、<笑>今ちょうどウェッジ練習されてて、はい、どんなところに気をつけてこうウェッジ練習されてるのかな。うん、そうですね。まあグリーン周りのこれぐらいの短いアプローチの時は、やっぱりこうグリップを短く。 握るとこうミート率が良くなるのかなっていう部分とあとはテイクバックの時にこう自分の体の高さを変えないようにもうこのまま高さを変えないイメージでは打つようにしてます。なるほど、はい、なるるほほどど<笑> 高さを変えないように意識してはテイクバック。うそうですね。まあ止めるところまででも。まあ打ち方によってまあやっぱ高い球を打つときは、まあ、うこうず本ままの高さではできないのでまあ自然にこう上に上がっていくんですけどすまあテイクバックのところは基本一緒だのかなとあかかか思います。打ってからはどうしても。そうですね。高さが欲しいときとかはこういくので。 テイクバックの方は共通してるかなと。 練習場の人工芝が結構止まってるように見えるんですけど、はい、別に開いてないっす開いてはないですけど、こう入射角の入り方によってこうスピンのかかり方が変わってきます、はい、すごいっ す, いで す, <笑>です<笑>ごめんなさい、感染っとなんか<笑><え><笑> み, みんな当たり前のかもしれないんだけどいやそうそう自分ができないから 強さじゃ転がってるけどな、自分だったらなで も, <笑>でも重い球だから、スピンがかかってるな入射角入射角はいう<笑>、はい、いや、いいっすよねうん、惜しいです 当たんないですなくてをいしいはい、いちょっと違う距離にします。 じゃあ。 うん、右行っちゃいます。<笑>向きが。<笑>で、普段はこのまま、次どこに行くんですか。次はやっぱ五十二度ですね。どんどんこう上がっていく、くウェッジ三本は絶対に練習するようにはしてます。あ、そうなんですよ。さっきあれですもんね。五十八だけです。はい。そうそうそうそう あ, あ、本当はアプローチウェッジを使う練習が一番多いので、本当にこのウェッジ三本は。 練習量多いです。わかりました。はい、あじゃあ、そしたら、今クラブちらっとつったんで。クラブをちょっと教えてほしいです、はい。セッティングですか。